き今日最後ですねそこを選びましたので、ね、今歴史の道、八王子の歴史の道を歩いたんだけどねこれは左行くんですよ左そこなんですけどねなぜやったらね中入れやたんでね今日は中見れるかな石関越住宅へど真ん中にね ポツンと。そうでございます。ここでございます。外から見下してください。直径十五メーター、高さ三点八メーター。六世紀。ええー、習得から伝説で、えー。誰かね、こ, この、ここに希望した人なんだけどね。 ちょっと中から見てみましょう。失礼します。ほら、丸ごとになってる。もう、ボーボだったもん草だ。<笑>あら、大きいですやんか。思ったよりも。 奥行きは、奥行きがここからでもね5メートルぐらいあるからね5 6メートルあるから高さどれぐらいあるの高ささほどないか2メートルちょっとこれねかさとででございますけどねはい6世紀ですかじゃあちょっとねあの、ああいう ここに、旬徳村さん旬徳村って書いてあるからそういう芸人のねなんか方々たちがここになんか寄付されてるのを聞いたんだけど何もないね寄付された跡がないんかね。西川から行けるのかね。 あら西川町大きな岩がこの岩何だろうな天 井, 式に天井石にするゃものすごい大きい先ずね、使えるんだよね。 登らないでください。はい、わかりました。